テクノロジーこそ、闇を照らし出すす光ですもし人類が唯一の真理を確信するのならばそれはテクノロジーの進歩と科学的手法に基づくものでありもはや止められるものではないのです私夫オクタビアスは科学者としてビジネスマンとして誓います私の人類に対する義務は果たしたありがとうありがとうございますよく言うなオクタビアス。 ここにいる取締役たちが事実を知っていたとしたらこれほど挑戦するだろうかさあ取りまくるぜジェイヨナ・ジェームソンにこいつを見せたと俺の名誉も戻ってくるってもんだチェックポイント12まではどこだあっうわ っ, うわ っ, うわっ誰だ姿を見せろ私の前に出てきてみろここスパイダーマンだどういうことだスパイダーマンは僕だぞスパイダーマンここで何やってやる 早くコスチュー来てあのペテンシを倒さなくてはしかしこの混雑ではここから抜け出せないチク取れねえスパイダーマンのこの手の写真ならジェームスのやつはいくらでも出すのにっ お, お前はエディブロックだれどこかで見たつらだそのなことより向こう取るのが先だヨつオクタビアスの装置を盗んでいくなんてこったこっちを見やがったああ俺のカメラがやめろ ダメだもうおしまいだまた不意にしまったジェームソンの声まで聞こえてきやがるブロックこの役立たずやもしお前が本物のプロのカメラマンだったらスパイダーマンを永久にホームにされるだけの証拠にいたはずだお前は首だもうそん面を見せんなお前はシベリアに行って結婚式の写真でも撮ったろ戦おうとしたんだ<笑>しかし戦えなかった これでまた無実の人達が邪悪なスパイダーマンの食い物にされちまう落ち着けブロックベノムがいるじゃないかジェイムソンやあの昆虫野郎にこの落とし前をつけさせてやろうぜフェーズ1はこれで終了だ次はフェーズ2だ もうすぐだ<笑>